はい、どうもエンジョーライフの国さんです今ですすねタイのバンコクに来ています今回ご紹介するところはこの後ろに立っている私がタイのバンコクに泊まったホテルですねを紹介したいと思いますホテルの名前なんですけどもアイビススタイルホテルっていうホテルで去年かなまあ建てられたばっかりの新しいホテルになります結構すごい綺麗でこんな感じなんですよね めっちゃ高いんですよ確か一番上は21階かな、うん、すごい高いホテルでこちらがね車駐車場が後ろに行くようになってましてでこっちから入るような形になってますでこのホテルの目の前にあるこの通りなんですけど 有名ななラナプラザがああるる通りりの一角ににホテルになりますちょっと行ってみましょうか通り沿いのところ。<音楽>えっ、ー、とこんな感じになってますね目の前にセブンイレブンがあってまあセブンイレブンがあるからあのコンビニ近くにあると便利ですよね で、この先がナプラザがあるところですもう歩いて3分ぐらいで着いちゃうんですいはいなのでナ近辺で遊ぶ人だったらすごい便利な場所のホテルだと思いますそれじゃあですね中の方に行きたいと思いますそれではですね中に入ってきます でこちらがレセプションになりますでこっちがフロントでして結構建物が綺麗なだけにシートとかテーブルすごい綺麗ですでタバコ吸われる方なんですけど外の方に喫煙所がありますで基本的にこのホテルは 禁煙になってまますので外で外しか吸えませんちょっと面倒くさいんですけどホテルの中でタバコ吸えないっていうのはでもやっぱりタバコ吸われない方のために結構配慮してるホテルですね、はい、なのでタバコ吸われない方がここのホテル泊まるにはすごい安心して清潔感のあるホテルなのですごいいいホテルだなと思ってます次はですね今私が泊まってる部屋の方に行きたいと思います でこちらもフリーで使えるパソコンがあるの で, です、ね、ATM もここのオレンジ色になってますこれもありますはいすごい綺麗ですそれではエレベーター乗っていきますえいっ<音声> では私が泊まってる部屋は11階ですね1103なので左です下もねゴルフがパンして、ね、気持ちよくてでマナプラザの通りなんですけどすごい静かでうるさい通り沿いなんですけどホテルは結構防音がしっかりしてて、うん、快適に、ね、このホテルは。 で、これルームです、ねまあ、ここここねねねにまず入って。 ですね、でここに上に頭とこですねここ12345で今自分が1個使ってるんで6個ですねありますでドライヤーでと金庫ですね金庫もありますでここ荷物置くならいいかもしれないですねスペース的にいいと思いますで冷蔵庫があります水 とかしか入れてませんでコップ2個でとお水でコンセントここに2個ありまして充電用で、まあ、今レンタル Wi−Fi で充電してるんですけど USB ですねでこっちは HDMI だと思いますちょっと使い方わかんないですけどでコンセント1個ここにあります で、ウェルカムでお菓子が置いてありました食べてないですけどこれいいですねで大きなテレビがあってベッドですね今回泊まったとこは友人と泊まってるのでツインベッドになってますで椅子が1個あってますでベッドの横に電話ですね電話があってでこっちにも USB があるんで10年 で、上にコンセントがありますで。上にライトですね。あるような感じです。で、こちらのこのベッドも同じ感じで USB があって、上にコンセントがあって、あとはライトですね。な感じになってます。で、ここ11階なので、11階の景色なんですけど、すごい見晴らしいですよ。 こんな感じでバンコクの景色がすごくきに見えてますね景色いいところなのでまだ泊まりたいなーって感じはしますねはいじゃ次になんですけどシャワールームとトイレですねお風呂はちょっと面白いんですよドアがガラス張りになっててこんな感じでなってます開けまして 今2日目の朝なんで使用した後になっちゃったんですけどトイレがあってでトイレはこの放置に行った時と同じくてウォシュレットじゃなかったですねで天然台になってでここにシャワーソープとて書いてあるせですねコップがありますで下の方にここにバスタオルとかタオル関連。 で、すねでゴミ箱ますでシャワーの方なんですけど、シャワーの方はこんな感じでなってます。で、ここはボディソープしかなかったですね。ちょっと暗くて見づらいんですけど、見るかな。シャワージェルとシャンプーっ書いてあるんで、兼用になってるんですね。 これよく見たことあるシャワーのやつですよね。で、水の出具合だったんですけど、ここは前回はホーチミン行った時に泊まった場所と比較っていう形にちょっと話しますけど、ここは結構ホーチミンの時よりも高いお湯は結構出ます。水も結構量出ますね。ちょっと出してみますね。結構強いんですよ、ね。 これだけ出てるといいですねかなり熱いのも出るんで、もうぬるくて、熱いの出ないからやだとか、と水もっと強く出ないから、なかなか体のボディーソープとか流し落ちるのにちょっと時間かかっちゃって、遅いよとかって思う方も多分いらっしゃるかと思うんですけど、それは多分全然ないですね、ここは。うん、いいですねでも唯一、ここはへこみとか、置く場所をちょっと、法事見たとき、壁側にへこんでたんですけど、まあ、物を置くときは多分、 この上置けるので実際に持参されたボディーソープとかシャンプーコンディショナーを置くんだったら多分ここに、まあ、置けるところあるのでここはないところあったりすると不便だと思いますけどここはいいかと思いますねはいでこういう引っ掛けるところがありますはいでベッドの方に戻っちゃうんですけどベッドチェックですねまずはじめに枕の方からいきますか枕なんですけど すごい柔らかくてそれでいて反発力まあまああったんでこれ結構枕気持ちいいですねうん寝心地良かったですじゃあ次にですねっこっちのベッド自体の方のチェックいきますかベッドのチェックなんですけどまたホーチミンの時と比較するような形になったんですけども柔らかいですねホーチミンの泊まったラクスホテルの方は結構硬かったんですけど このホテルアイビススタイルズホテルの方のベッドの方は結構柔らかくて、まあ、で結構沈むんですよまあこんな感じですかねはい以上で私の部屋の方のご紹介は以上になりますでこれから朝食の方ですねはい行ってみたいと思います じゃあ朝食コーナーの紹介になります。スープコーナーですね。あってあとチャーハンなどあってこんな感じですね。はいこちらづらとあとサラダコーナーとかですね。であと飲み物コーナーとかあります。でこちらの方にはホンフレークとか、ね、オレンジジュースがあって。 あとパンコーナーですねはい結構パン美味しそうですよはいで、美味しそうですねで、ここ6階なんですけどすごい眺めが綺麗ですこんな感じですねはいそれではねこちらの 今回行ってになりますまはあ、全体的にこのホテルはすごい綺麗で、まで、あ、朝食だったりあとは入り口入ってからすぐのレセプションだったり、まあ、そこら辺はとても綺麗だったのでいいホテルだなっていうのがすごい感じましたで実際この奈良プラザの近くで道路沿いのホテルなので道もすごい良くてアクセスも良くて かつホテルの向かい側にセブンイレブンもあるんでコンビニすぐ行きたいとにすぐ行けるっていうとても位置が良くてホテル自体もいいホテルだったと思いますまあもしこちらの方にお越れの際にですねこのホテルちょっといいと思いますのでまあ気になった方はアゴダだとかインターネット上の予約サイトの方からこちらの方のホテルに載ってますので宿泊してはいかがでしょうかというところでこのホテルのご紹介は終わりにしたいと思います以上になります それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたもし私のチャンネルが良かったと思いましたら是非ともチャンネル登録の方をよろしくお願いしますそれではまたバイバイ